練習場密着って形で、うんうんうん、まあちょっと練習しながら、はい、まあアイアンとドライバーでちょっと聞きたいことがあるんで。うんうんうんはい、アイアンからいつもどの練習をお願いします。わ、はい、かりました。よろしくお願いします。 すごい風が今日強い。今日強いですよ。巻いてます。<笑>すごい。いやこ左から右の横風とアゲンストがちょっと来てます、ね。台風前。そう。台風<笑>台風前だから。今何番でやってんですか。今は九番やんでやってます。ある程度体動かしたら今度狙い撃ちでやって。 九、まあ、番、何ヤードぐらいですか。九番は百三十ヤードですね。夏場は結構百四十とかですけど、そんな。はい。<笑>そんなにアイアンは精度が大事なんで。うん、飛ばそうとは飛ばせるけど。まあ、百三十キロです。百三十キャリー。 すごい流される。確かに。<笑>頂点からスーってこう。風強い。うん。これぐらい捕まえて言ってちょうどまっすぐ。確かに。ちょっと風とぶつけてね。ちょっとドローでかけてるけど、ね、風はこうこうだから。うんうん、風の練習だけは。 これちょっと捕まえすぎた、うん、でも120の看板がこうやってやっぱ本当百130ぐらいですよそうですねそうん、今日聞きたかったのははいアイアン適正な距離っていうかはいこう結構まあドライバーも飛距離ですけど、はい ア, イうん、アイアン飛ばない人とかもいると思うんですよはいはいはいなんかもっと飛ぶんじゃないかなとか う, ーんそ う, そ う, うんそうなんかそのドライバーってりなちゃんってどのくらいで思ってます<笑> 平均飛距離、えー、どれぐらいなんだろうどうですかね大 い, い9番アイアンのる2って2倍って言われますたねそうまあそれ言おうと思ったんですけど<笑><笑>言おうとだから260とか270ぐらい で, そうです、ね、260なんですけど、ね、でもそんなには飛ばないんですけどあまあ倍よりちょっと落ちるくらい、うん、ちょっと落ちちゃうかな、まあ、平均でね、うん そうですよねそう。だからなんかそのドライバーに対してドライバー飛ぶけどなんかアイアン飛ばないなって人とかあー逆にこう九番、ねはい、アイアン飛ぶようになれば、うんうんうん、ドライバーはもっと飛ぶかもしれないじゃないです か,、うん、確かに可す か,、はい、か そ, そもそもそのアイアンはどうやって適正に飛ばすのかっていうのをちょっと知りたかったです多分アイアン飛ばない人っていうのは適正に当たればこれロフト通り行けば適正なんですよ だからしっかりアイアンの時インパクトでハンドファーストでこう当てなきゃいけないのに、取らない人って多分手がフリップしちゃって、こうロフトが逆に自分でつけちゃうから、ここが適正なのにこうなっちゃってるから、その分上に上がっちゃう力があるんで、前に行く力がないから。 球が高いのはいいことだけどヘッドスピードが高くてちゃんと適正に当たって球が高いのと違ってこれで球が高いのは距離がロスしちゃうんでだからしっかりと適正距離を出すためにはインパクトの時に正しくハンドファーストで当てるってことが大事で。 そのハンドファーストが無理やりこうやって作るハンドファーストだと手元が浮いちゃってるから、うんまあ、さっきのクロスハンド の, あのアプローチの練習につながってくるんですけどここで手元が浮いた無理やり作ったハンドファーストだと逆にスライスとかしちゃって飛ばないんでちゃんと手元浮かないでしっかりと元の位置に戻して沈み込んでこうしっかりハンドファーストになったのがこれが適正の角度になってくるのでアイアンの適正距離を出すためには。 インパクトでしっかりとハンドファーストで当てることこれが大事になってきますねはい ど, どう当てるんですかはいまあ私は練習としてはこのスプリットハンドであのーまあ、ちょっと間開けるじゃないですかグリップ見えますかねスプリットハンドで持ってこうすることによってその状態を保ったまま 当ててるっていうそしたらハンドファーストで保つことができるんでこの練習をすると、まあ、どんな人でもハンドファーストで当てる感覚がつかめるそしてこの感覚つかんで普通に打った時も同じ感覚で打てるように練習すればあの適正な角度で当てるようになってくるんで。こののググリリリッッップププストハンドのグリップしてると こう手フリップした瞬間になるほどじゃあそれでちゃんと当たるのがハンドファートできてるみたいな指標になるってことですよね、うんうん、そうです ね, ですねこれでちゃんとまっすぐこのスプリットハンドのグリップしてまっすぐ当てる練習ドリルま あ, あの最初はあの軽くでいいんでこれでちゃんとまっすぐいけば ちゃんと当たってるこれも難しいです<笑>これが、えっとまあ、失敗例でいくとちょっと右手こうフリップしちゃうと絶対にダフるんで、うんうんうん、全然うまくいかないんですフリップするとだからこう猫パンチみたいにならないようにこのままこの角度を保ったままこのグリップでしっかりとまっすぐ飛ばす練習すれば普通に戻した時も今と同じ感覚で。 ハンドファーストで当たる。だからフルスイングの時でも。これと同じ感覚を普通振り、幅が大きくなってもやっとけばハンドファーストに当たるんで、まあこれが適正に当てるための練習にはなるんでうんですね。意識してもできない人はこういう練習をうんうん、うん。 ししていいいいくかかないのかなのりやすいはい、<笑>それで当たればハンドファーストだよっていうのが一番こうそうですね結果結もう球で見えてるんでそうそうなんか練習だと、うんうん、基本一人じゃないですかそ一般、ね、の方って、うんうん、だから見てくれる人いないんで、うんうんはい。本当にハンドファーストの名 な, なんか分かんないじゃないですかそうですよ、ね、正解で、はい、でもそれで当たるのがハンドファーストだうそうそうそうなんかもう一人で練習する人にとってはボールが先生なんで。 ボールがもうダフったらボールが変な球出たら あ, あ失敗だしま<笑>っすぐちゃんといい球出たら あ, あ今の感覚は合ってるんだってだからボールが先生なんですよなるほど、ね、はいだからまあ動画撮ったりとかいうのももちろん大事だし自分の感覚であの何が正しいのかっていうのが分かるためにもこういうドリルとかって本当おすすめですぐ分かるんで目に見えて。 やばいっす ね, な ん, かね<笑>なんかドリル50銭とか作った方がいいっすよ<笑> や, やりましょうかドリル<笑>練習ドリルこういう人にはこのドリルおすすめみたいな<笑>すげえ<笑>はい結構ドリルは大事だと思いますアメリカでなんか練習してた時とかもアメリカのコーチは結構ドリル大事にしてていろんなドリルを教えてもらって、まあ、今回その適正に当てるためにはみたいなのこれ大事ですけど はい、<笑>ありがとうございますでま、はい、<笑>あそれでちゃんと適正なハンドファーストで当たればロフトもちゃんと適正で当たってるんでそうそうそうそうしっかりがアイアンでもしっかり、うん、出せます、はい、上がりすぎない で, いいでそうそうそ う, そうもちろんちゃんと適正に上がるって感じで、うんうんうん、低すぎず上がりすぎずちゃんと適正の角度で当たるんで、うんうんうん、球はちょうどいい高さでしっかりピタッと止まるはずはい。多分球がフリップしてる人は ロフト自分でこうつけちゃってるんで上がっちゃって上に行っちゃって飛ばない、うん、ちょっとドライバー飛ぶけど何かアイアン持ってる飛ばないなって人は一回ちょっとそ れ, これをやってもらっていいですかね、うん そ, ですね、それやったほうがいいですね、うん、まあ普通にハンドファーストでちゃんとフェース面スクエアで当たってれば右にも左にも行かないしどっか手でやっぱどうしてもこの辺とか当てる瞬間にこうフリップしちゃってると左2枚引っ掛けたりとか。 ちょっとこれだとまずいと思って手元を浮いちゃったりとかっていうミスが出るんでどっちにしても飛ばない飛ぶとかいう問題じゃなくても右にも左にも行かない球を練習するのにもこれは有効なんでまあもちろん飛ぶようにもなるし曲がらなくもなってくるんで一石二鳥かなって思います最高です<笑>はいありがとうございます是<笑>非やってみてくださいおすすめです